よっ松永亮だはじめ美優さん千歳ミレイとの5人で新曲を歌うことになった「認めてくれなくたっていいよ」<笑>強気なタイトルだよなこの曲をどうみんなに見せるべきか受け取ったバトンをどうつなぐべきかめちゃくちゃ悩んだよ実際さ プロモーションを考える中であたしらがぶつかった悩みそんなあたしらのあがきがどんな実を結んだのかそれを見届けてくれよなこんにちは藤原はじめです新しいことへの挑戦それはいつも私に緊張と胸の高鳴りを感じさせてくれますアイドルになってからは そんな日々の連続で自分の中に眠っている可能性にまだまだ驚くばかりです自由に私らしくその可能性を育てていきますたとえ誰かに認められないことがあったとしてもそんな気持ちを込めた新曲ぜひ聴いてくださいこんにちは藤原はじめですどうも。 松永亮だ。いや、これじゃいつも通りの挨拶だぞ、はじめ。あ、そうでした。つい。身についた習慣というものは、すぐには抜けませんね。まあ、変えなくてもいいんだけどな、実際。大事なのは、あたしたちの意志これまでの慣習や、周囲の要望にただ応えるのではなく、 私たちがやりたいことはそういうことそんな新曲認めてくれなくたっていいよよ ろ, よろしくお願いしますねあら<笑>お待たせしましたミユさんあ何見てるんですかそんなに笑って ちかさちゃんからこの間のお仕事の写真をもらったの見てみんな楽しそうアニバーサリーの本当だナギ<笑>ちゃんとはるちゃんすごい躍動感ですねそういえばスかささんに「アニバーサリーでの反応見ておいた方がいい?」って言われたんですよね 美さんは見ましたいいえでも確かに新しいことを進めてるから反応に注目すると今後の参考になるって私も聞いたわちょっと調べてみましょうかえー、っと 悪いのもありますねそうねけれど新しいことをするとなるとどうしても賛否は出るんだと思う否定的な意見もきちんと受け止めていかないとお疲れ様魔法使いさん今回はどんな魔法を私たちにかけてくれるの 止めててくくれなくたっていいよ。随<笑>分と攻めたタイトルの曲だないいじゃないかうちは好きだと歌詞もすっごくいい強くてかっこよくて自分を持ってる女の子の歌ですねこれも魔法使いさんの言う最先端 何か特別なことをするんですか曲の趣旨に合わせてってことか 力で取り組みます面白くなりそうなことはもちろん大賛成それに困ったら魔法使いさんも手を貸してくれるでしょなら安心かな自己プロデュースやってみたかったんだよなあんたの言うコンセプトならアイドルってことにあえてこだわらなくても良さそうだし ま、ずは案を考えるかとりあえずやりたいことそれぞれ持ち寄るでいいよなおおそうだどうやってまとめたらいいんだなんか資料をとかそれも好きにしていいんじゃないかな見るのは私たたちと魔法使いさんだけだろうし伝えたいようにが今回は大事だよきっと。 ではまとめたらすり合わせの時間を作りましょうとはいえ期日は必要よね1週間くらいだと短いかしらいや妥当だと思うまた事務所に集まって案を出し合おうぜ だし最年長だし私が今回はしっかりしないとそれでみんなに動いてもらうのがいいわよね「今時はみんなの方が分かってるだろうし期待されてる動きできるかしら どうかしら考えられたなんとかといったところでしょうか私は曲に関するストーリーを動画にして何本かに分けて公開するのを考えました私たちの思いをできるだけプロモに載せることを考えたらストレートに世界観を見せることが一番だと思いましてでも 納得いかないところでもあるのか納得いかないと言いますかその楽曲の MV がこれはもうプロデューサーさん主導でコンセプトが決まって進行していますからそれとすり合わせができないと違和感が出てしまうと思うんですそれはあまり見え方が良くないな だから考えはしたものの胸を張って最善案ですと言えないんですよね最善じゃないかわかるぜ私はさファンにもそうじゃない人にも今の私たちを印象づける案を持ってきたんだけどいろんな街や電車ネットの広告を一斉にジャックして 新曲よろしくなってやったらインパクトあるだろおおいいんじゃないか SNS でもトレンド乗りそうだけどなこれには膨大な予算が必要だある程度は使ってもいいだろうけどまあ常識的に考えるとな予算と効果のバランスって難しいのよね 派手にして目につくように提案するのは簡単なんだけどそうだからこれも最善策じゃない効果を保証できる数字を提案できるわけでもないし難しいですよね案として出すだけなら何でも言えても実現を目指しているわけですから 疲れ様魔法使いさん様子を見に来たのそれとも何か差し入れ<笑>ありがとうございますねえ実は飲み物持ってくるの忘れちゃっててみんなさえよければ今すぐ引き換えに行かない せっかくだしなそうさせてもらううかうん潤った甘いものはいいよね頭の働きもよくなるしさてリフレッシュしたところで次は私の番だね考えてたのはちょっとリョウさんのに似てるかな突発でいろんな町に行ってゲリラライブとか ファンミーティングとかでアピールするのこれも SNS で広まってくれるから口コミ効果もあるかなってスケジュール確保さえ可能ならできそうですね直接会った人にも強く印象づけられますし本当ありがとうでも実はこれもみんなと同じで最善とは言えなくて。 繰り返すほど話題性がなくなくくっていくかうんそうマンネリ化しちゃうんだよね新曲を出す前に話題性を全部使っちゃったら元もともこもないでしょうーずしいなうちそういうこと考えずにやりたいだけで持ってきちゃった全然オッケーだよ むしろそういう案が突破口になったりするもんだそそうかじゃあうちが好きなのはやっぱりパンクだだからパンクファッションとコラボしたいうちらがデザイン考えて MV の衣装にしてもいいみんなにうちらが好きな服を着てもらうんだまあ 作るるのって時間かかるよなとは思ったけどコラボ先の選定それからデザイナーさんと打ち合わせに商品展開の広さかなり事前に仕込まないとちょっと難しいかもですねやっぱりかこうしてみると。 かなり限られてるように感じるなその中でどう自分たちを表現するかかみゆ<笑>さんはどういいやん持ってきてくれたあそのごめんなさい私の考えていた案はどれもまだ。 大きな穴があってまあ初回だしそんなもんかもなもうちょっと考えてみようぜはあ持ってきたみんなに比べて全然冒険してなかったこれはさすがに出せないわね リさんあ、うちゃんに千歳 ち, ちゃん何か私忘れ物でもしていたううん、うん、せっかくだから駅まで一緒にどうかなって誘いに来たのもう帰るんだよねあらじゃあお言葉に甘えようかしらあのさ は い, いや何でもないラッシュになる前に早く行こうぜ。 やっぱアニバーサリーの後だと注目度高いな例年のこととはいえ身が引き締まりますねファンの皆さんにいいものを届けましょうええそうねたくさん楽しみだって声をもらっているもの私たちのプロモもいいものにしないといけないわね 期待には応えないとって言っても新しい案は全然浮かんでこないんだよなそれなんだけどみんなこのあと時間あるかネタ探しに行こうと思うんだけどどうだあこの間蛍ちゃんたちがやってたみたいにいいんじゃないかな街になら参考になりそうないいもの たくさんあるだろうしなるほど確かに勉強になりそうですね私何が流行っているのか気にして街を歩いたことあまりないかもしれませんじゃあ行こう市場調査ってやつだな ばターゲットは絞らなくていいのかしらプロモを調べるといってもリーチしたい層によっては見る場所も変わってくるわよねけどさそこから考えを作るとあたしたちのやりたいことからずれていくと思うんだよなだからいったん考えないでいかないかそれは確かにそうね 私たちのやりたいことだものねあなんだこれショートケーキ缶うんこの中にケーキが入ってるのかおでんの缶は見たことあるけどケーキも入る時代なのねでもケーキフィルムに包まれてるものよりも食べやすそうだわ。 パッケージがかわいくて食べやすくてそれに鉄分補給にも最適1個買っていっちゃおうかなあルーズソックス学校で履いてる子がいましたリバイバルブームなんですよね流行は一定周期で回ってるっていうしなミウさんの時はもうブーム終わってたんだっけ そうねそれと私の時は制服にはハイソックスだったから足首丈だけがスタンダードになるのもびっくりよじゃあまたハイソックスが流やったりするってことか今履いてても一周回ってパンクでかっこいいかもなおこれいいな ぬいぐるみにつけたら可愛くなりそうだ。何？<笑>小さなカチューシャだね。すっごくミレーちゃんぽい。あ、好きなデザインだ。いつものうちの好み。ミレーちゃん？え、なんでもない。買ってくれ。 いつものかうう…新しいネタ探しに来たのに結局今までの好きなもの追っかけてるだけな気がする好きだから胸を張れるけどでもそれって新しいウチじゃないよなでもじゃあ新しいウチって好きでもないところから。 無理やり見つけることなのかいろいろ見て回って楽しかった結構動き回ったけどそんなに疲れてないしちょっとは体力ついたのかもとか言ってこの間入院してたじゃないか無理してるわけじゃないよなあれは検査入院だよ倒れたわけじゃないから平気 心配してくれてありがとう<笑>楽しめたのならよかったわ流行りしたりの入れ替わりは激しいから新鮮なものばかりで私も楽しかったはい楽しかったですけど参考にするとなるとどう扱うべきかまだ見えてきませんね 宣伝って割とどれも一緒だったな一からの構築は何でも難しいもんだけどこれは苦労しそうだ新しいって意外とないんだなだからこそそれを提示できれば価値が出るとはいえなまあまあそんな暗くならずに無理な試練を してくる人じゃないでしょ魔法使いさんはまだ始めたばかりだもの小さなことでも手がかりになりそうなものを拾っていきましょうどんな装いでどんな振る舞いでどんな自分だっていいでしょう まだ何か違う気がするけどそれが何なのかってもうこんな時間明日に備えないとやばいギリギリになった初めの収録もう終わってるかなん はじめだ。おーい、もう収録。お、いっちゃった。おーなんか表情暗かったな。どうしたんだろう。お疲れ様です。え、よし、間に合ったな。 見てなかったく、うんーロ伸びてたのかはじめご珍しいないやだからあんな顔してたのか<笑>下で見かけたんだエレベーター乗ってるのは見たけどまだ戻ってないのか<笑><笑> <笑><笑>ちょっと見てくる<笑>いたおーいはじめーあミレイちゃんもう次の時間ごめんなさいまだ収録終わってなくて。 プロデュ ー, サーから聞いた悩んでるってそのうちでよければ相談に乗るぞあいやうまく答えられるかはわからないんだけどうまくいかないときに一人で悩んでるのよくないからな<笑>ありがとうございますそれでは恥ずかしながら。 気持ちの乗せ方がどうしても定まらないんですこの歌詞の女の子に自分が本当に寄り添えているのか同じような強い気持ちを持って臨めているのか今回は音程を合わせたり技巧を凝らすよりも気持ちを入れられるかどうかが大事でしょうしプロモーション案にも迷ってる自分が とも思っっててしまって気持ちの入れ方かうーんうちは割とすんなり歌詞は入ってきたけど初めは確かにおとなしいもんな奥ゆかしいってやつ い, いえそんな自信がないだけですよそういうとこだと思うけどな でもそっかそうだなでもさはじめにだって好きなものはあるだろ陶芸は陶芸は確かに好きですけど才能があるわけでもないですしこれっと誰かに胸を張れるほどではなあ好きなものって才能がなくちゃ続けちゃいけないのかうちは 好きって気持ちがあるだけでいいと思うんだけどはじめだって好きを捨てられないから続けてるんだろ陶芸はい捨てられませんでした自分の未熟を知ってしまってもそれでもじゃあはじめの中にもあると思うぞ歌詞の中の女の子の気持ち 私の中にもあるえあるようちもさ歌じゃないけどあんだしで悩んでるんだみんなでこの前ネタ探しに行っただろうその時さ新しいアイデアを探しに行ったはずなのに目につくのは全部もともとうちが好きなものばっかだった 好きなものはいくらでも見つかるけどでもそれは今までのうちのままでそこに新しい今時を出すのってかなり難しい気がしてさそれは分かる気がします目につく好ましいと思うものの基準って結局今の自分の思考なんですよねそうなんだよ好きを貫くだけじゃ今まで通り。 だけど今話してて思ったうちはこの好きは絶対に貫く新しい自分を見せるのに遠回りになってもそれこそ認められなくたってだってそれがうちなんだもんミレイちゃんそっかそうですよね大事なのは 自分が納得できるかどうかそうだからさ別にいいだろ歌詞の正解が分かんなくたって好きなことの才能がなくたってそれでも歌っていいし好きでいいはじめのやりたいようにやれよはい本当にその通りですね閉じていた目を開かれた気持ちです な自分だけの好きを貫きますお<笑>叫んだら吹っ切れるかと思ってごめんなさいびっくりさせちゃいました、はい、<笑>そうだそうだうちもなんと言われたって好きだようにするぞ もう一度やらせてくださいうちのことは気にせず納得いくまでやっていいからなはじめの好きなように<笑>私が好きなように歌ってきますね どのものはまだ意外と難しいよね見せ方を考えるのって気楽にってことだよな分かってるよ気楽に もらえてかったわ時間も少なくなってきたし急いで精査しないといけないからうん今日は一日頑張りましょういたいたお疲れ様ミみさんあらちとせちゃん どうかした魔法使いさんにここで作業してるって聞いたからどう疲れてないそんな時間はいやだ結構経ってたわ千歳 ち, ちゃんも来てくれたし少し休憩しようかしらそう来なくっちゃじゃあお出かけしよっかえ 私、今日あんまり外を歩く服装じゃ変装しなくても堂々としてれば案外バレないから大丈夫もうもしバレちゃっても結構楽しいよ追いかけっこううん楽しいのかしらてあら りょうさん だ, 偶然だねまだこっちには気づいてないみたい楽しいお外遊びそのにびこごっこやっちゃおっかあのなさすがに気づいてるぞ二人して何の遊びなんだうん<笑>バレちゃった。 こんにちはりょうちゃんそのもしかして最初からいつ声かけてくるのか待ってたんだよなんか楽しそうだったしで二人は仕事帰りかちょっと気分転換にお出かけりょうさんももう何もないなら一緒にいどうかないいぜプロモの参考にぶらついてただけだからな と言いたいところだけどあ晴テルはわ千歳 ち, ちゃん<笑><笑>見つかった時は追いかけっこだね追いかけっこって なんて何考えてるんだよアイドルとしても褒められたことじゃないし何より途中で倒れたらどうするつもりだったんだチヨ<笑>ちゃんみたいなこと言うね私体力ついたって言ったよだから平気ほらねっ まったくでも見つかるもんだな昔はどんな格好してても声なんてかけられなかったのにそうねたくさんの人が私たちに注目してる憧れられると同時に羨まれもする いろんな人たちがいろんな思惑であたしたちを見てるんだ時々それを実感するよわかるよ見てもらえるのは嬉しいけど失敗しちゃいけないんだって期待の声がほんの少しだけ重く感じる時もあるもんね期待は確かに重いなどうしても答えたくなるのが アイドルってもんだでも答えようと意識しすぎるってことは相手に認めてもらうために自分を曲げるってことでもある人の目を気にしてたどり着くのはどうしようもない袋工事だこういう時叫びたくなるよな「うるさいあたしの好きにさせろ!」ってさ。 じゃあいっそ叫んじゃね<笑>それもいいけどさすがにな身につけてきた常識ってやつが邪魔してるこいつがなかなか手強くてねでも今ちょうどおあつらい向きな仕事を私たちはしてる最中だそうだろミユさん二人も 同じだったのねえきっとみんな同じ気持ちだよ経験者で最年長みゆさんの立場になったら私たちも同じようにきようと思うだからこそもう一回言うぜ気楽にやろうよ私 確かに気負いすぎてたのかもしれないわダメね最年長なのにあ<笑>出ちゃったでもいいんじゃないかな出ちゃった後に気を抜けば私たちなんてそんなものだよ神秘の中でだけじゃ生きていけない 突飛なことだけじゃそれもいつか飽きられちゃう偶像と人間の狭間でそれでも何かを探して歌い続けるそれがアイドルでしょそうね完璧じゃないそれでも私は私だからまあみゆさんがまた張り詰めそうになったら 私たちが空気を抜くさ任せてくれ<笑>心強いありがとう二人ともなんだか少しすっきりした気がするわさてそろそろ案をまとめなきゃな。 みんなの案を一通り出し直してもらったわけだけどアイディアはいろいろ出てきたね初回の時よりもみんな伸び伸びしてていい感じでもここからどうやって選ぼうかやはり目新しさでしょうか新しい姿を見せることが目的なわけですから。 新しい私たちを見せるためのプロモーションあのねそれについて考えていたんだけど新しい何かってもうないのかもしれないううん、うん、正確にはその必要がないのかも現在の流行も過去の流行りを掛け合わせて巡っているものですもんね でもそれだとプロデューサーの言う新しいチたちを見せられないぞそうそこなのよ今の私たちはミレイちゃんの言うように新しい見せ方を通して私たちの違う一面をアピールしようとしているでしょでも必ずしもそうではないのかもって思うの あくまでプロモーションは手段でそこで見せる姿が初めて見せる私たちであればいいんじゃないかしら見せられる姿が新しいものならプロモーションの案は新しいものである必要はない確かになそれならいやでもう<笑> ごめんちょっとだけ席外しねすぐ戻ってくるから続けててくれるかなねえ魔法使いさん今時間あるちょっと質問があるんだけどあのね ありがとうそれならきっとプロモーンうまくいくと思うお待たせあこれ魔法使いさんから差し入れだよプロデューサーのところに行ってきたんだ進め方について何か言われたかううん、うん、好きにするようにって。 ねえ私からも一つ提案があるんだけどそもそもみんな私たちが提案するプロモ案ってどれくらい出そうと思ってるそれはみんなで一つうん私も最初はそう考えてたんだけどそれだとどうしても見せ方って偏っちゃうじゃない私たち せっかく違う個性があるのにだからいくつの案を実現できるか聞いてみたのやりたいこと全部叶えられる範囲でやっていいよだってマジかそれなら話が変わってくるぞそれぞれの個性を出した色の違うプロモを複数打ち出すんだそうすれば 絶対にどれかは新しい魅力としてファンに届く新しいことをやるために好きを曲げないでいいのか私の好きは他の誰かにとっての新しいそうですね確かにそれなら自由に好きに<笑>そうよね私たちが。 認めててくくれなくたっていいんだもの実現できる案は一つだけそんな思考の方にはまってしまっていたのねならさやっぱりうちうちの好きなブランドと何かしたいいつからデザイン考えてまあ無理なのは分かってるけどそれ以外ならきっと今からでもできることあると思うし。 うちは見慣れてるけどミユさんとか初めとかは新しいだろはい似合うかは自信ないですけど意外性があっていいかもってなるかもしれませんよね全身コーディネートは無理でもワンポイントなら可能かもなそれにしても<笑>スモックの次はパンクか ミユさんの守備範囲広がるじゃんひ広がっていいものなのかしら<笑>これはもっとたくさん案が出てきそうだね複数案を通せるならデメリットも気にならないかもだし見せ方がたくさんあるからこそだな 浮かんできたもの片っ端からメモしてこうぜ掛け合わせたら新しい可能性とやら無限に見つかりそうだって感じなんだけどあんたから見て大丈夫そうか こちらにできること何でもするからなやっぱり問題ありましたかなんだ そんななこと嫌だ分かってるよ初めから今回の声がかかった時から い, いえプロデューサーさんが新しい方針を私たちにくれた時からそのつもりですどんな声を向けられるのも覚悟の上でこうやって案を持ってきたんですから。 今までだって賞賛だけ浴びてたわけじゃないだろそりゃ褒められるだけの方が気分はいいさけどそれ以外を否定するのは違うあたしらの中に曲げられない自分があるようにみんなそれぞれ守りたいンがあるんだそれは尊重しないとなそれに 新しいウチらを見せたからってそれまでのウチらが消えるわけじゃないし からそういう環境はなかなかえがたいものですしありがとうございます新しい私たちを見てもらえるように試作も自分たちで考えましたから見てくださいね 聞 か, れましたか聞きたかったけど我慢したはじめとレッスンあるの分かってたからさ一緒に聞かないか<笑>こちらこそお願いしようと思ってましたよかった素敵に仕上がってくれて最後まで粘ったからだな うち、このサビのとこと好きだぞありがとうございますレコーディングの時もミレイちゃんがいてくれたから私だけの表現になりましたううちは別にちょっと声かけただけだしそれを言うならうちだって初めて話したからプロモアもまとまったっていうかとにかくまったくが行くまで頑張って。 お互い貫き通したそれができてよかったってことだ<笑>そういうことですねそういえば明日だっけ解禁日曲にコラボ企画にまあいろいろ出ていくなまだ企画中のやつもあるけどもうそんな日数経ったな 信じられないよ充実してる日々は時間の進みが早いからねせわしなく過ぎていく時に目を置くのって私好きだなゴールにどんなものが待っているのであれ走り抜けた時に感じた高揚感は消えないもんなうん<笑>どんな恋に迎えられて ーールテープを切るのかな気になるかうーんこういう反応になるのかなっていう予想はあるんだけどどれだけそこから外れたものが飛んでくるのかどうかが楽しみなの。 おうんそれはねっ亮さん情報解禁されてファンがどんな反応するのか予想し合ってたんだよ楽しみだよなーってうん「出ちゃう」の読んでいろいろ撮影中は気にならなかったけど今さら恥ずかしいわ 似合ってましたよ<笑>でも普段のみゆさんを見慣れてるとびっくりしちゃうかもしれませんね<笑>いいじゃんそれが新しい自分の可能性を出してくってことだいろんな人にそれを見てもらえる恵まれてるよあたしらは気に入ってくれるのが一番だけど。 今は認められなくてももしかしたらいつか変わるかもしれません私たち自身にいろんな可能性があるように他のみんなにもたくさんの可能性があるもんね道が交わる未来だってきっとそこまでの道のりを自分らしく楽しんで。 歩んでいけたらいいわよね。